皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月29日、いニシえのゼルメアにて、ボーナスステージみたいな地下21階に遭遇しましたが、鱗が足りなくて、残念なことになりました。ぐぬぬ。気を取り直して、今週の達人クエストに、解明主メ名ブ討伐があったので、久しぶりに倒しに来ました。と言っても、今回は一番弱いやつと戦っています。 久々なので、リハビリみたいなものです。そして、例のやつが来ました。この石を割るタイミングがいまいち思い出せませんが、こんな感じでしたでしょうか誰も死んでません。タイミングは大丈夫だったみたいですね。よかったです。無事に倒すことができました。サポさんで一番強いやつを倒すことはできるんでしょうか選手誤差の一番弱いやつの方が圧倒的に楽かもしれませんね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。